皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月19日、今日は、任天堂スイッチ s w i t c h で配信されている、みんなの倉庫版について解説します。倉庫版のルールについて、簡単に解説しておきますと、部屋の中の荷物を押して、決められた場所に全部運び終えることができたら勝ちのゲームです。ただし、荷物は重いので、2個以上の荷物をいっぺんに押すことはできませんし、後ろに引っ張ることもできません。 ルールは以上です。簡単ですね。全問制覇まで残り30問くらいになってますので、今日はこの問題をやります。簡単に解けそうに思えた人は、立派な倉庫版上級者です。実際、そんなに難しい問題ではないです。ヒントを出すなら、上の部屋にある4つの荷物のうち、少なくとも2個を下の部屋に運ぶ必要があります。上から持ってきた2個の荷物を置くためのスペースを、どうやって確保するかというだけの問題です。 強いい人なら脳内倉庫で解けると思います。このように1個を持ってくるだけなら簡単なのですが2個持ってくるにはちょっとしたテクニックが必要になりますそうです右下のあたりに収納場所を作る必要がありますそれさえわかればこの問題はあっさりと解けますここまで来たらもうほとんど解けているようなものですねというわけで完成直前までワープしますピンポン ン、ンポーンちなみに、この問題の最短歩数は292歩です。この時点ですでに350歩以上歩いていますので、改善の余地はたくさんあるということです。最短歩数でクリアするのが究極的な目標になるのですが、今の私にはそれをやる気力が残っていません。残念ですね。では、次の問題を下見して、この動画を終了にしましょう。いかにも倉庫版の典型問題って感じですね。